行ってみましょうかねここに一軒あるんだけどねまず最初にここから行くわこの古墳もねどうもホタテがあの前方公園本のじが強いんだけど ね, このね整備されてないからちょっとねわかるんだけど中<笑>入れへんな これがね、こう、こういう形かなうんー、わからんな、これではあの、向こうのあれ、見ましょうか向こうのね、かんばかとこねがあるはだけどねまあ、さっぱらわからな、これは看板で見ないとわからんぞ、これは お、お看板ここにある。別所した、こう。これはね。四世紀の後半。ええー。直径が六十メートル。六十メートル。まあ、基本的には。 円やろうけどもさっぱりりわわかません6 0ーこれね前聞いた時ね前方後円墳って聞いたんだけどねどうなんだろうねほんでずっと見て回ったんだけど分からないんだねまあまあ昔と比べたらちょっとねこの雑草はちょっと少ないけどね昔広かったねうん奥まで入れんやったけどねちょっと入れんこともないかさあそこまではね入っても でこういう形だからこっちの方にね作り出しがあるような感じやな。電ボコンエン。見た感じとしてはね。ああ、通りかなんかおんねや。 こんな近く通るおるんやねはい、すまへんちょっと向こうのあの今1機目やけんね1機目さて全部見てもらえるのかね三十二機あんねんけど時間なかったんでね三月の桜の前やったかな何回か来てんだけど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 倉塚古墳に一本松古墳、この滑り山古墳と一本松古墳とね、あとで行きますね。文次郎山古墳、これどこだ乙女山古墳ね、はいはい。わかるわかる。えー、狐塚古墳、あれもわかるな。三好二号墳、三好三号墳、佐貫神社古墳、これわからへんだんけどね。杉山古墳のよ後ろあたりあるんやろうかね。 この辺はちょっとね、書いてないか分からんけど、あリクエスト来てたんだけどね、ここにはね、全部ほとんど出してなんだけど、全部いっぺんにね、動画上げてくれって言うてね、リクエストは、あ大変なんですよ。もう8時間ぐらいかかるよね。今日は六時間、5、6時 間, 時間ないからね、周りの、周りの古本は回れないね。どれだけ回れるか回るだけ回ってみよう。はい、大 二両目。書いてあるわ。お、中田百五メーター、高さは。書いてないかね。高さ変な中だね。だかね こ, この横にね、流れも一号分がね、横あったんだわ。 二五分、結びの広間の横にね。やっぱそうよ、流山は、あれがね、どれだあれが、あれが一、流山は一五分。流山二五分がこっちかね。ここが流山二五分がこがるんだね。わからへんな。二五分ねと。ということで、一、二、三、今四両ちて感じやな。4今四木三立ちの感じかな。四木。 4期目ですちょっとじゃあ本気を戻ってみましょう。 興奮の頂上でございます。ここに連動カッがあったんだな。誰が公演部の。え、ふんのほでございますけどね、よく分かってみましょう。いやー、こんな立ってたかね。最初の射撃はね、ほとんどなかったんやで。 だから後で、ね、追加されたんですね。はい、上がってみましょう。お雑草も生えてますよ。 どっちを見ても全然さっぱりわからんな。どこだこれ。ああこれはこっちが大阪方面やな。<笑>こっちが霞い。てか五五正五条方面ね。ずーっと奈良はこのこんなか。奈良方面。奈良方面。これ見てみようか。 これにね、45分変えてないかねいや変えてないね残念やね現在地分からんか<笑>分かりませんか残念この裏あたりねありそうなんだけどねやうなってますか残念 ヤブでございましたかこの辺がそうかねこの高まりはそうだね、四五分やね、これ 看板もないけどわからんけど、はい。これで五基目ね。まあ、四五分にしておきましょう。これ。このこんもりとね、山が盛り上がったということの、そこそこ大きいんだけどね。お、看板があるぞ3基あったの、ここに。アスカジアだから、 まあ、これ一気二基もう一基はどこだちょっと小さいやけどね石筆が残ってますね一気二基やろこれやろまぁ、あ、ちょっと小さい古墳ではあるけどねこれはセメントで固めてありますかもう一基なかったからだな三基やから 6 7もう一気どこあるのかね、8キロ。ただんがね。破壊されましたか、もう一気は。わかりますかね、これで。3、5分と2、5分。片桐古墳具のね、1、5分はどれだろう。 分この裏や、ここはここ15分や。片棒15分。全然残ってません。<笑>ただこういうになってだけでさ。ねほんで、片棒35分。5分の丘。この上が35分。で、この辺が25分かな。わからんね。さっぱり。3匹やから。ねほんなちょうど10ロほどみたいななとになるのかね。 ちょっとわかりづらいけど。あ、十キロほどみたいな感じなんだけど。わかるかね、わからんな。二号の。ダメなんだけど。あら。チューリップがひどいこと、すごいことになってるから、あっちね、チューリップが。 よし、じゃあ、今、実機見たところになってるからさ、ほんとはここにね、一気に行き、わからんね、一気に行き。これ、上上がるとね、ここから降りて来れました、まあ、以前ね。中、やぶなってましたけどね。でも、この全部やぶで、中までさっぱりね、中も見えなかったな。 いや中ちょっと見えるんやけどね。こっちに芳粉があるはずやけどね。前方部三十メーターじゃないの。うーんわからんな三十メーターか。ここから入ったんやな。これから入ってくるくる回って中をねくるくる回ってこっちまで、ね。マ前なここから多少行けるのかね。 あるね。竹竹竹でございますね。これは右やな。暗っ。こんな暗くなるの。これは前方部でございますね。ここね。で、そこからが公園部ですか。こうやってる。なんだ。カズラか。 前上がったことあるんだけどねちょっと上がってみましょうかみんなよう滑ってはりますあこんな急かねうわ大変前はね、ここ歩いたんやけどあの時はね、もっとねブッいっぱいやったけど そうこれは。こういうね、目打ちがなければ。出るの大変みたいな感じやったんやてね。どっかね、この辺か降りたよ。何んも見えへんな、<笑>外は。うーん、降りれそうにないね。こういっか。これちょっと降りましょうか、ここ。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 公園部の看板にちょっと行って探すの大変だったんやからね今きれいに蚊帳買ってくれてるけどちょうど今公園部の後ろにおるんやけど全然見えないもんね<笑><笑>日本作り出しはんねんけどねちょっと分からなかったなあれが作り出しだったんかね分からんね<笑>はいありがとうございました 古墳でございました。うん